東京天水、えー、先ほど、あのー、並んでいただいたときに申しましたけども、えー、サイパン支部を持っておりまして、えー、なんというんですかね、えー、独特のリズム、えー、おそらく寝た子も起きる、えー、豪快な音でございます、えー、一見、えー、男踊りは特に何者もそうですがいかつい、えー、ちょっと怖そうなあ方々が いらっしゃるような気配ですが至って真面目でございますごくごく普通の社会生活を歩んでいる人間でございます<笑>、えー、それではご覧ください東京テス以来です